夜風が通り涼しくとんぼあいが多くなる蝉が長い夜ついて焼けた道自動車トンネル抜けて光る髪真広や星空お金 Hold on.